コこシーイしいです、今日はパリ2日目です、たくさん行くところがあるので、バタバタしております、まず1つ目に、凱旋門広場に行きます、それと、シャンゼリゼ通りも行きます、フランス料理、そう、昨日食べれなかったので、フランス料理も一緒に食べに行きます、なおきょうの調子は、寝坊したん で, いつこっちでそうです、私たち1時間寝坊してしまったんです、<笑>でもちゃんと時間に余裕があるので、いい感じです。おはよう すスコブルーすこコブリーたくさんたくさん寝れたけどねで忘れてはいけないのがパリといったらエッフェル塔にも行きますよパリのいいところをお伝えしようと思います江戸ある凱旋門に到着しました ひとまず私たちはあの凱旋門のベストポイントに向けて移動しますちょっと危険を伴うベストショットらしいのでお子様連れの方は一緒に行かないようにお願いしますと休みだからでしょうか警察の人が道路を封鎖してここは一体観光客が写真を撮りまくってます是非写真を撮るときは釣りにもお荷物にもご注意くださいこれ高さ 50m で両端に書かれている彫刻には意味があるようです 今彫刻の真下に来てみるとですねその表情をよく伺うことができます女性にはなんか羽が生えてて何かやはり勇士のような表情をしてますね下にいる兵士のような人々に担ぎ上げられた女性は本当なんか戦う意思スのようなものも感じますいくぞーっていうなんか感じが感じられますねもうナポレオンは無表情で我に任せよって感じですね 隣にいる勝利の女神はあこれ忘れてるよなポレオンって感じであのなんかリリーフを渡してますこちらがシャンゼリゼ通りでーすじゃあ夢を叶えますおーシャンゼリーゼーおーシャンゼリーゼー<笑>両脇にはなんかブティックとかカフェとかがいろいろあるねしかも今日なんか天気が良くてマジ良かったね こんなサイドの木の緑がえらい生えて、かなり綺麗やフランスで最も人気のある観光スポット、エッフェル塔に到着しました。見てください 塔自体は近くで見るとなんか鉄の塊、裸の鉄で結構寂れた感じで歴史を感じることができます。周辺にはたくさんの観光客が日向ぼっこみたいな感じで何をするでもなく皆さん写真を撮って楽しんでます。 昼間のエッフェル塔はこんな感じなんですけど夜になると様相が変わってライトアップされてですね各時刻00分から5分までダイヤモンドフラッシュというイルミネーションがパパパ パ, パと綺麗になるということなのでまた夜にここに戻っていきたいと思いますどんな綺麗なライトアップになるのでしょうか。い<笑> 多分、チップのやつは。あれは多分、ボラネットで、チップのパーセントは。書いてある。レビューに書いてある。チップは払う。うん、このレシート受け取ったら、お前は警察に逃げるそう、今、エッフェル塔近くのカフェで、ちょっと休憩をしたんですけど。そうそう、カフェオレ頼んだら、なんかホイップクリームつけますみたいにつけて。デザート食べますみたいに、デザートも食べるか、食べて。うんうん。で、こんにゃくも飲んだんだ。まあ、そうね。そうね。こんって、お酒にしちゃなかった。 それで一人五十ユーロ。あれかな。プラスネジップでんか28。いや二十八パーからやったけんね。二十八パー三十八パーみたいな。十分ぐらいレシート二段目。二段目。やばいと思ったっちゃろうね、はい、店員さんが、うん。取りに来たもんね途中。でさ サ, サービス料のない。レシートを改めてまたこっちに出してきて。うん、内容自体ものすごく充実した美味しかった。あのレシートを見るまでは。 もう完全薔薇色レシート見た瞬間全部引いたけどねちぼったくりバーに近い感じでもうお値段食ってしまったしみたいなサービスだけ異常に上に手書きでね「デザートメニュー見ますか?」って言われて持ってこられたのが本当の商品が皿に載せられたデザートたちが皿に載せられたものをお値段見せられたもんね。 ではデザートメニュー持ってくるって言って生もの持ってくるっていうのはえらいおつじゃねえみたいなねえら い, いおしゃれねえみたいなきれいにこうねただあれは価格を見せないためもうあそこから始まってったと皆さんも海外でカフェとかまあ知らないあまり知らないところで。 お食事を取られた時のサービス料金は平均 10% から 15% なのでそれ以上は皆さんのお気持ち以上払う必要ありませんからねヨーロッパはもっと低いですよ 38% とか 48% とかもうそういうの払う必要ないですからねあでその金額を見てグーグル先生に聞いたら星1つ星1つばっかでえっとサービスがぼったくられるんでそのレシートをもらったら警察にで知らん人なら払ってしまうよねこんなものだろうと思って で、自分たちがレシートをこう見よったらあっこれやべこいつ知恵のあるやつやんって思って<笑>いや緑が綺麗やね本当。ト<笑>切り替えた話よ大事だ一緒に大事<笑><音楽><音楽> So、what are you looking for? Do you have any、eat? recommendations? Like,、so, uh, if you like cheese and meats, we have a place of、uh, meats here, a place of cheese here. If you're hungry, you can take a maybe a s e p t o n i t because it has a little bit of everything. It's、uh, like this,、oh. and、uh, for two people, it works well. But if you're not hungry, not very hungry, this can be good. Okay, s w e e p i e s Sweeties, all right, good. <laughs> フレンチ料理楽しみです。<Bloombergamtobia> <っ> <igo> <olu> Okay, So, this basically you take, okay?、Yeah. You put on bread,、uh, but you do not. o、oh, k a y Don't apply it like this, okay? You always have to keep it just like this, and then you put it on the bread, okay? And you eat like that. And this、uh, And this you can spread on it. It's a little sweet and salty taste, so it's pretty good. Yeah? Alright, thank All right, you. Alright, here you go. <laughs> 俺このトリュフはめちゃくちゃ好きかもめっちゃうまい笑顔がこぼれますねこれはうまいあ、これあ、こ Truffles is a kind of mushroom, you know, very expensive, sophisticated. y、yeah? e And h、uh, a in old times, truffles, it was the pigs who smelled truffles and who ate them. So the guys who wanted to chase the o find t the truffles, they had the pigs on a leash and they would have the pigs find the truffles. And when they found them, the pigs ate all of the truffles. So they couldn't have any. Now they have special dogs who's trained who train e d to smell truffles w h o find them, but they don't eat them. So then they can take them. 日本人が来るようななとこではいのサイトにも多分載ってないと思うんで本当、うん、トオですここはいやここはマジでいい 100% またここに来る絶対にまた来るば多パーフェクトランこれを だとしてもこのクオリティ以上出てくるのかなっていうぐらい驚いたね驚きをのなんかした感じ食べられる食事は限られてるっていうやん日本にいたら日本の食事俺は今これを食べれて世界を旅立って正解やったとマジで思うぼんとここの店はね日本の観光客の方にはもう強くおすすめできます もう本当感動するぐらい美味しかった。すべてをひっくり返してくれるレストランでした。間もなくエッフェル塔のダイヤモンドフラッシュが始まります。二<笑>十秒前、五、四、三、二、一。え、もう来たお。すごい。<笑>花火みたい。すげー。 地味にすごい地味にすごい。いい地味にすごい。<笑>ごい<笑>あ、綺麗綺麗ね。いや、本当ダイヤモンドフラッシュ綺麗でしたね。私は塔の真下にいます。こちら見てください。うわあ、真下ー まさにパリの夜景を一望できる絶景のスポットです、16ユーロの価値は十分にあると思います、何というんでしょうか、昼間見たときはさびれた鉄塔のように見えたんですが、今、こうしてライトアップをされると、ですねそのサび感というのが何か印象的な雰囲気を醸し出す演出になっています。 当日に来て当日に入るということはできませんので必ず23日前には最低でもオンラインで予約チケット購入をおすすめします2日前に予約をしてやっと10時この夜の時間帯がチケットが取れたと昼間の時間帯はかなり早いタイミングでソールドアウトになりますのでご注意ください。最終日を終えましたこのエッフェル塔も凱旋門もそうなんですけど こ両サイドにですね帯状の広場があるんですよねこう両方から座ってこう綺麗に眺められるなんかそういう設計とかがなんか観光客に魅了される一つの理由なのかなと思いました明日は私たちはロンドンに向かって出発しますぜひこのチャンネル面白いなと思ったらチャンネル登録そして高評価もお忘れなくよろしくお願いしますねオーシャンデリーゼ本当にワクワクする 口笛の似合う国とでも言うのでしょうか？気分が高揚して何か口笛をして歩きたくなるような。そんな国でした。<笑>ハッシュタグ更新。<笑>ね、気づいたっちゃけどさ、俺だけにみんなカップルじゃね。